皆さんこんにちは5分程度の短い時間ですが STM32 マイコンと組み込みセキュリティについて話します普段何気なくセキュリティという言葉を使っているのではないでしょうかセキュリティという言葉の意味を改めて深く知ることでセキュリティを考える上でのヒントになるのではないかと思われます セキュリティを英和辞書で意味を調べると安全と訳されています。同じ訳語を持つセーフティと区別がつきません。英単語の意味を英語で説明する英英辞書を調べると違いがわかります。セキュリティとは 外部から危害を及ぼされない状態を意味することがわかります。セーフティーとは、自分から外部に危害を及ぼさない状態を意味することがわかります。 セキュリティを考えるときは、攻撃に着目すると良いということが分かったのではないかと思われます。組み込みセキュリティで防御の対象となる攻撃は2種類あります。1つ目はソフトウェアによる攻撃です。ファームウェアを書き換えたり、メモリの空き領域に命令コードを仕込んで、製品機能を悪用したり、 データを勝手にに外部に出力し JTAG やブートローダーを使ってメモリからデータを読み出す操作もソフトウェアによる攻撃に該当します2つ目は物理攻撃です電圧グリッチという物理攻撃がありますコア電圧に定格外の電圧を一周入力して 命令実行の誤動作を引き起こす攻撃です。その他にサイドチャネルアタックという物理攻撃もあります。STM32 などの汎用マイコンが内蔵しているセキュリティ機能は、一つ目のソフトウェアによる攻撃に対する防御を想定しています。 二つ目の物理攻撃に対する対策は、クレジットカードなどに使われるセキュアマイコンが有効です。アームトラストゾーンは、一つ目のソフトウェアによる攻撃に対する防御です。このスライドは、マイコンを搭載した商品への攻撃手順の例を示しています。商品の筐体を開封して基板を露出させます。 基板に線をハンダ付けするなどして JTAG を接続できるようにします JTAG が接続できるようになると攻撃が可能になりますこの攻撃手順を STM32 マイコンのセキュリティ機能で防御する例です タイタンパー機能で筐体開封を検知できます。JTAG 接続を防ぐには JTAG ピンの無効化やリードアウトプロテクション読み出し保護が有効です。フラッシュメモリの書き換えや空き領域への攻撃用プログラムの書き込みはライトプロテクション書き込み保護で防げます。メモリからのデータ読み出しは リードアウトプロテクション呼び出し保護の他にメモリーアクセス制限機能で防げます。STM32 マイコンセキュリティと ARM Cortex-M トラストゾーンをより詳しく解説するビデオを YouTube に公開していますのでご覧いただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。